はい、よろしくお願いします。見えてますでしょうか。では、ロイス DS 人文学オープンデータ共同利用センターの、えー、センター長を務めてます、北本朝信から、えー、報告いたします。人文学オープンデータ共同利用センターは、えー、いくつかのプロジェクトを並行して進めてきましたで、まあ。行っていることは人文情報学とオープンサイエンスの、えー、テーマで、まあ あのいろんなプロジェクトを行うということで、今日ご紹介したいのはこの、えー、こちらに書いてある、えー、プロジェクトになります。人文情報学という、まあ、この、えー、デジタルヒューマニティーズという言い方もしますが、まあ、この分野を我々はえっ、ー、は研究しています。これは、まあ、あのこれまでデータサイエンスについていろいろ説明ありましたけれども、まあ、データサイエンスと人文学が、 重なる分野というふうに言うことができると思います。特にその自分学研究というのデジタル技術の適用というのが、まあ、導入というのが多少遅れ気味なところがあります。ただまあこういったところを自分学研究に入れることによって、まあ、自分学の新しい研究方法を考えるということと と, ともにそういった新しい方法によって新しい知識を得るということが目標になりますで、まあ、デジタル技術いいろいろあります。 でまあ、その中で一つ、特に有力なのがまあ人工知能 AI ということになります。でまあ、これは人間と機械がまあ分業あるいは協力することによって研究方法の変革を起こすということを目指しています。で一方 で, です、ね、この人文学研究に対してまあコロナ禍、コロナがえまあ明らかにしたことというのがいろいろあります。まあ、例えば人文学研究ではその これまではです、ねまあ、アナログ の, でアナログのこう書物を使って図書館に行ってこう読んで、まああのまあ、紙に記録してまとめるというようなことがあったわけですけれども、まあ、コロナによってです、ね、リモートでアクセスして、まあ、リモートで議論してリモートでデータを共有するということが、まあ、価値が大きいということが明らかになっている と, ところが大きな影響を与えていますでまたです、ね、事務学研究というのは、まあ、ある意味こう個人研究というのは非常に大きい 割合が高いという特徴があります。まただこのデジタルヒューマニティーズ、人文学というのを行っていく際には、やはり一人で研究するワンオペではやはり研究資源が足りないということで、ま分野をまたいで融合的な研究をする、コラボレーションをするっていう文化がどうやって作るかっていうところが重要になってきます。でまあそこでオープンサイエンスという言葉が重要になってくるわけです。 でまあ、例えばですね、オープンデータということで、データを誰でも使えるように公開することによって、まあ、許可なくてもこのデータを使った研究がいろいろできるようになります。でこの点で特に、まあ、あの国文学研究資料館が、まあ、日本の古典籍を、まあ、30万点、えー、オープンデータとして公開するといった、まあ、非常にこう、<笑>研究を拡大するのに大きな、えー、意義があるプロジェクトというのも、えーとまあ、この CODH と、まあ、並行するようにこう、どんどん進んできています。 またオープンソースソフトウェアっていうのは、まあ、あのソースコードが公開されているものですけども、まあ、無料で改造可能なようなライセンスで、えー、使えるということでこういったものが研究の基盤になると、まあ、あの研究をこう拡大して共有しやすくなるというメリットがありますさらにオープンという意味では、えー、この学問分野 の, の、えー、横断的な研究だけではなくて例えば、えー、市民参加ですとか市民による支援等で、まあ、従来型の共同研究の枠を超えて 多様性を高めるといった、こういったオープンサイエンスの考え方が重要になってくるわけです。はい、では、いくつか、えー、とプロジェクトを紹介したいと思います。えー、とこれはあの主に私が、えー、進めている i i f フによるオープンな画像共有というものです。IIF というのはです、ね、この International Image Interoperability Framework というものの略で、国際的な画像配信方式のとして、えー、今、広く使われているものです。 でイメージとしては、ですね、えーと、ウェブというのが HTML とい う, こう技術言語を導入することによって、例えばあるビューワー、HTML ビューワーですね、えーと、ウェブビューワーで、例えば Chrome とか Edge とかいろいろありますけども、そういう使うことによって、世界中のあらゆるウェブサービスのコンテンツが見れるようになったというのが、こうウェブの、えーとまあ、波及、えー、効果なわけですけども、同じようなことがこの画像で、トリプル F で行えるようになっています。 日本の美術館であり、世界の図書館であり、ほ、まあ、他の国の、まあ、そういった画像公開サービスであっても、同じトリプルライフビューアを使えば、全部が同じように見ることができます。で、同じように活用することができます。これによって、その画像の配信ですとか、画像共有というところに、まあ、いろんな革命が起こりつつあるわけです。で、こういったことはこの CODH セミナー等でもえとご紹介して、まあ、これもえっと1つの CODH の大きな成果になっています。 特に我々はこのトリプライフキュレーションプラットフォームという、えー、ソフトウェアオープンソースのソフトウェアを使っています。キュレーションというのはですね、もともとミュージアム等で資料を収集して作品を展示するなどの活動を示しています。ここにありますようにあるテーマに沿ってコンテンツを集めて適切な順番に並べて新たなコンテンツとして提示する。これをアナログの時代は、まあ、あの資料をコピーしたりカメラで撮ってハサミで切ってノリで くっつけるというようなことをやってたわけですけれども、まあ、デジタル時代のこのトリプルアフキュレーションビューワーというものだと、まあ、この絵を、えー、トリプルアフビューワーで見て、この部分を回して囲って、まあ、このカウンがおってお気に入りに入れていくと、どんどんどんど ん, どんコンテンツがたまっていくということで、まあ、このようにです、ね、簡単な切り取ってお気に入りっていうだけで、必要なコンテンツが集まるというような、えー、こういった研究基盤を作ることができています。 これによっていろんな波及効果が生まれていますが、その一つが、この鈴木さんがリーダーで進めているマイクロコンテンツ研究があります。で、人文学資料のマイクロコンテンツ化ということなんですけれども、これは特にデジタル化の恩恵を生かした人文学資料の利用方法ということができます。で、まあ、先ほど申し上げたように、えー、っとですね、デジタル化された人文学資料がたくさん出てきています。その中から部分を抽出して、えー、っと部分ごとの、えー コンテンテツいいうのを新たに作っていきますでそれに、えー、メタデータ、いろんなメタデータ、ここはどこの場所ですとか、この背景に何がありますとか、まあ、そういった分類等をつけていって、えー、そのこういった分類ごとにまとめると横断検索で、えー、例えば何かこう富士山が写っている画像だけを集めたいとか、まあ、都市・江戸の市場と名所としての橋の関係を確認とか、まあ、こういったこう新たな検索方法が使えるようになります。でこういったマーキュロコンテンテツというのは電子書籍の 分野でこれまで言われていたことなんですけれども、まあ、トリプルフィクレーションプラットフォームを使うことによって、まあ、いろんな人文学資料にこの同じ手法を適用できるようになったというところが、一つ大きな、えー、進歩となりますで。この手法を使ったこの、えー、願望コレクション、顔コレの美術史研究支援というものを紹介したいと思います。でこれ、美術史のけん、えー、研究でですね、まあ、様式研究、この描き方の研究として、こういう顔を 顔の画像を比較するってことは前から行われてたんですけども、これをマイクロコンテンツの手法を使って作品を段的に比較可能にする GM 法っていうのを考えています。で、これはですね、あの機械学習、AI も使って、例えばこの画像から顔の部分を切り取るような、こう、 えー、と物体検出器を、えー、学習してくなると、まあ、7割ぐらいの顔が自動検出できます。でそれをさらに、えー、人でも使ってこういったこう切り抜いた、えー、キュレーションというのを作っていきます。でさらにこういった2次元の、えー、とボード、トリプライフキュレーションボードという上にこの画像をです、ねまあ、人間が こ, うこれとこれは似てるなという形で配置していくと。 まあ、この似ているというところからこの絵師、かつての絵師がどのように絵を描いたかというののところに対して、新たな発見があります。でこういった、えー、こちらはあの行司というところにある国宝の絵巻の絵分析などを東京大学と新たに共同研究するということも進んでいます。でさらにです、ね、まあ、こういった美術だけではなくて、えー、と名所です。 観光名所ですとか江戸時代にいた商人のデータベースというのも同じマイクロコンテンツの手法で作ることができます。でまあ、これもいろんな当時のこういった本があって、この名所の本からこの名所に対する切り抜きとこのメタデータ付与を行って神田神社というのはかつてこのような姿をしていたということがわかるわけです。でまあ、さらにこれを こう現代の地図上にマッピングして、神田神社はここでこんな絵がありますよという中の現代の情報から、過去の情報を探るようなデータポータル、江戸っていうのを公開しています。ですから、これを使うと、現在の視点からマイクロコンテンツにアクセスして、過去の資料を見るなどのより広い活用ができるようになるというふうに言えます。はい、次、歴史ビッグデータのご紹介です。まあ、こちらも、えー、と私がデ、えータ と, として進めているものです。 歴史ビックデータの統合解析という大きな課題なんですけれども、まあ、先ほどもお見せしましたように、まあ、江戸時代の本に、例えば江戸時代の名称がどうだったかということがま書いてあるわけです。でそのほかにもです、ね、まあ、本というのはその時代のさまざまな出来事を記録しています、まあえー地。地震ですとか災害ですとか、そういったものも記録されています。ですから、えーと、こういった本を読むことによって、まあ、自然科学的なデータとして、 ある日の天気がどんな天気であったか、雨だったか、晴れだったかというのことだけではなくて、地震が起こってどんな被害があった、噴火が起こってどんな被害があった、あるいは疫病ですね、そのコロナ、コロナはないですけど、まあ、コレラ等でどのような病気が広がったかというデータが取ることができます。あるいは人文社会的データとして、経済、米相場がどうだった、人口が増えた、減ったというようなこともありますし、あとは政治の動きなども記録されています。 データを構造化する、機械家読なデータを作って、それでビッグデータ解析をするという、過去のビッグデータの統合解析のための基盤技術というのを研究しています。で例えば、江戸の都市のビッグデータを作るという場合に、この江戸の古い地図、古地図、江戸切り絵図というんですけどもこ、これを構造化して、どこの 場所にどんな町があったかということを全部網羅的にデータベース化します。でこれに地名識別紙というのを与えて、これ GOLD というんですけども、地名識別紙を与えて、他のデータと統合します。例えば商業、商店がどこにあったとか、観光地がどこにあったとい う, ようなものをこの GOLD 上で統合したり、あと現代地図と重ね合わせることによって、この江戸の都市というのをビッグデータ解析するということを進めています。 あるいは、えー、とたくさんの本があるときに、この本から本どうやって本告するかというのところで、えー、特にこので査読、えーえーと、これは普通の査読ではなくて、リファレンシャルリーディングの、えー、略としての査読なんですけれども、画像照合サービスというのを作っています。これはあの2枚の画像があったときに、この2枚の画像を重ねて、どこが違うかというのを可視化するものです。 でこの VDFJS っていう、そういうソフトウェア、オープンソースのソフトウェアを作って、2枚の画像を入れると、まあ、コンピュータービジョンを使って、この重ね合わせて、この青とか赤の部分だけ変わっているということを可視化することができます。まあ、これによって、えーとまあ、一部だけ変更されたものの差分というのを強調することができます。でえー、と我々がやっている武漢全集というのは、この武漢とい う, こう江戸時代の大名家ですとか、幕臣等の データブックを、えーとまあ、大規模にデータベース化してこうどこの、この本のどこの部分が更新されたかということを網羅的にチェックしています。そうすると、この2枚の画像を重ねると、例えばこの青の部分は、ある一方の囲にしかないと、この赤の部分も一方の囲にしかないということで、まあ、この部分が更新されたということで、データベースを更新していくような形で、大量の本を本国、えー、することを考えています。 え次、歴史機構学と歴史ビッグデータということで、えー、と一野美香さんが、えー、リーダーとして進めているプロジェクトを紹介します。えーとまあ、ここで、えー、構築しているこのレキスケというシステムなんですけれども、まあ、これはカードモデルを用いた資料情報共有システムというふうに名付けています。でどういうものかというと、まあ、一般的にこう図書館に資料があるということは、えー、OPAC 等のこう図書士情報検索システムで検索できるんですけれども、実際にこの歴史ビッグデータで行いたいのは、この本にその 単に書誌が知りたいのではなくて、中に例えば天気の情報とか地震の情報が入っているのかどうかっていうのを知りたい、でそういう内容に関する検索っていうのは今、えー、それを簡単に行うシステムがないということで、結局、その資料をよく知っている人に聞かないと分からないという状況になっています。で、まあ、それに対して、そういった中身ですね、こ, うこれについて天気のことが書いてあるっていうような情報も含めて登録することによって、まあ、それをえ共有して検索すると、まあ、資料を探している人は、 喜びますし、あと実際に資料を持っている資料館というのもそれを広報できるということで、非常に、えー、こうありがたいということで、まあ、このような循環を回すようなシステムを考えています。例えばどんな活用例があるかということなんですけれども、まあ、このような、えー、と日記ですね、過去の日記がありまして、ここにいろんな過去の天気が書いてあります。ですね、これを読むと、過去の気候を復元するのに役立つんですけども、まあ、実際にこの 文書館にあるということが分かって、まあ、これをこの歴史家に登録します。でこういうふうに天気が書いてあります。さらに、えー、みんなで本国という歴史、えー、歴史学が作っている、えー、システムを使って、この本国、このテキスト化というのを行いますで。そうすると画像がテキストになって、えー、と使えるようになります。でこのテキストを、えー、気候学者が、えー、気候復元に利用して、その成果っていうのをこの資料提供者に戻してあげると、まあ、このようにですね、画像がうまく、えっ、ー、と、 市民が本国したデータを研究者が使って、その研究成果が公務所間 の, その資料の価値として、えー、戻ってくるという形で、えー、非常に活用が進むことになります。でまあ、歴史機構学ということ で, です、ねまあ、気候変動って今、あの非常にこう大きな問題になっていますが、人間社会にど気候変動がどんな影響を与えるかというのは、まあ、将来ももちろん大事なんですけど、過去にもあったわけです。だからそその過去ににあっった気候変動を調べることによってその将来の 気候変動影響をまあ推測するということもできるわけです。ですのでまあこの気候変動を調べるというときにこの古日記ですね、古い過去の日記というのは非常に便利です、あ有用です。 というのは、ですねまあ例えば年輪とか表彰コアで過去の気候変動を調べるという方法もあるんですけれども、たい1年単位でしかわからないんですね。だからこの年はあったかかった、この年は寒かったというのかとわかるんですけど日記はですね1日単位で書いてあるので、1日単位で非常に高分解のデータがりますでまあ主観的だとか、あの定量的じゃないとか、そういう問題があるので、まあ、そのあたりを解決するために、いろんなデータモデル、解析方法を考えて、えーえー まあ、気候変動の分析にに使えるような形にデータを作っています例えばまあ日記の定量化ですね、天気が書いてあります、晴れとか雨とか書いてありますが、まあ、欲しいのは日射量だとすると、この日射量にどうやって変換するかということで、まあ、この変換方法等をこの一野さんがいろいろ考えて、えー、最終的にはこのシミュレーション、データ同化モデルに使えるようにするということを、えー、と試しているところです。 え次のプロジェクトとして、この崩し認識を紹介したいと思います。まあ、これ、リーダーはカラノワト・タリンさんで、まあ、今あ、CODH を卒業して Google ブレインに就職しています。この AI 崩し認識というのは、先ほどの日本古典籍データセット、崩しで書かれた資料をまああのデータセット化して、えー、この文字コードと座標がこのデータセットに入ってます。でこれを AI で学習して、 崩、え、し、ー、認識のサービスを作るとですとか、崩、ま、し、あ、認識のコンペ、AI、この機械学習のモデルを、えー、と競ったり、あとは崩し認識アプリ、ミオというのを作ったりしています。ですから、これはあのデータを構造化して、データセット化して、モデル開発して、それをさらに活用するということがうまく進んだ例です。で最近リリースしたものとして、この AI 崩し認識アプリ、ミオというのがあります。でこののというのは えー、と源氏物語の、えー、第14 <笑>巻の身を尽くしというところから来たものですけど、御用尽ってこの絵にあるように、まあ、水路の、えーと、水路を船がここ通っていいですよという水路を示すために建ててあるものなんですけれども、まあ、これが、えー、かつての人々の水先案内となったように、身をアプリが苦しい資料を読むための道案内となることを目指して、えー、根付けたものです。 で2021年8月31日30日に iOS 版と Android 版を無料公開して、累計でダウンロード数が4万2千400件、でこれのアプリで認識した画像数が31万件で1日2000件程度利用があります。非常によく使われているアプリです。でまあ意味をアプリというのはまあこのようにえっ、ー、とまあクルシ認識機能ですとか。 まあ、この文字のバウンディングボックスを表示するですとか、認識結果を修正する、これはあの認識結果が常に正しいわけじゃないので、間違った結果があったら、それを直して登録することによって、より正しい結果を得ることができます。さらにそれをテキスト出力して、これを規定することによって、ほ他のアプリでも使えるようになるというように、非常に使いやすいことにアプリになっています。 最後にこの近代文字認識というプロジェクトを紹介したいと思います。で先ほど崩し字認識でしたが、えー近代、近代文字、近代の雑誌ですがか、近代の書籍ですとか、そういったものの文字認識というのも非常に重要な課題です。あの現代の文字はできるんですけども、えー、とこちらに見えてお分かりのように、この近代の文字でも結構難しいんですね。まず、文字種が多い旧漢字、旧字等があるので、文字の種類が多い。 ついてるんですけどもこれはですね、機械、えー、と文字認識にとっては非常にこう、なんていうか、厄介な存在で、これくっついてしまうと、文字が、えーとまあ、形が変わってしまいます。あるいはこの印刷の問題、あるいはスキャンの問題で、ちょっとぼやけた文字っていうのが多いっていうの問題もあります。ですので、えっ、ー、とじし順も難しいんですけど、この近代文字もえっ、ー、とかなり難しい問題ですで。こういったものをですね、この学習データで文字認識、も プログラムを開発しているんですけど、まあ、ちょっと学習データが少ないので、今後増やす予定です。でこの近代 OCR1.0 というのはすでに公開済みのもので、まあ、テキスト、この行を検出して、まあ、あ<笑>テキスト領域を検出して、テキストのラインですね、行を検出して、まあ、そこからテキストを認識するということを行っています。で、えーとまあ、1000画像程度で学習した結果で、えーまあ、テキストを出力できるというような アテンションモデルに基づくものをすでに公開しています。現, 状現在はです、ね、バージョン 2.0 の研究を進めています。でこれはあの、まあ、全体の流れとしては同じなんですけれども、まあ、このアテンションモデル の, <笑>のところに、まあ、あの最近この、えー、非常に利用が進んでいるこトランスフォーマーのモチーですとか、あとはこの文字認識というのはこう文字の 並びはこの言語モデルとしても解釈できますので、その言語モデルのところに、この b ー r t っていう言語モデルを使って、このトランスフォーム、とこういったものを組み合わせることによって、テキスト出力の精度を上げようということで取り組んでいます。 はい、以上、えー、非常に駆け足でしたが、まあ、CODH のこれまでとこれからということで、まあえー、のこの CODH、2016年にできた新しい組織で、まあ、その前は、えーとまあ、何もなかったわけで、まあ、立ち上げの時期でしたで、この基盤技術の立ち上げ、例えば、トリプルイ f ですとか、えー、クずオシアル r ですとか、こういったものをいろいろ立ち上げて、さ、ま、ら、あ、に研究課題の概念化としては、歴史ビッグデータ等の、まあ、新しい課題っていうのを。 えー、いろいろ議論して、えー、作り上げてきました。さらに、まあ、組織横断的な研究者ネットワークということで、まあ、例えばさ、えー、最初に今申し上げた国文学研究資料館ですとか、最近ですとあ人間文化研究機構と、まあ、あの一緒に研究しましょうというようなことを、えー、進めています。でまあ、来年度から、まあ、新しい、えー、6年間が始まるわけですけれども、まあ、ここではやはり基盤技術、さらにこう広く展開していくですとか、まあ、新しい研究分野を開拓する。 あるいは研究者ネットワークも、まあ、もっとグローバルに広げるですとか、産業、インダストリーとつながりを持つとか、社会ですね、そういったところにも研究ネットワークを拡大していきたいと考えています。で、まあ、その後はこう人文情報学、まあ、我々やってるわけですけれども、そういったものが地域ですとか、日本ですとか、世界の持続可能性を高めるためにどんな貢献ができるかなというところは、私は個人的に大事だと思っています。例えば地域でも、地域をこう、信仰するために文化、 遺産をどう使うかとか、ですねあるいはまあ先ほど歴史機構学の話がありましたが、こうやって過 去, の歴史過去から取り出したデータが人類の持続可能性に貢献するということもあります。ですから、そういったところで、ですねぜひ事務情報学の展開をしていきたいというふうに考えています、はい、以上で発表を終わります。